永明の時無道より生まれし神の雫に描かれひたむきにただひたすらに挑戦した一人の男の熱き物語。 信じ抜く強き魂と惜しみなく注がれる無償の愛の力今一筋の光明が差し込すべてを照らしますやがて生まれ来る命の喜びと絶え間ぬ大自然の営み神々の この雫に宿りし芳醇な香りは新たな奇跡を紡ぎ始めるぶどうより生まれし神の雫として。 you、yeah. yeah. yeah.